HST レジオ皆様こんばんは、橋田です。毎週木曜配信、HST レジオ。本日で5回目の配信となりました。さて、早速ですが、一つお知らせです。2月4日、私服ノートにてチャレンジングボリューム3というライブが開催されます。こちらは私ども、HST プロジェクトの主催ライブでございます。 多彩なジャンルの出演者様がこのライブに集いました。ということで、今回からは3回にわたってチャレンジングに関係する方々とお話をさせていただきますほか、今回からは新コーナーもスタートいたします。ぜひお楽しみに。それでは、HST レジオスタートです。さて、まず1人目の出演者は、園のさんです。 どうもそのかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。えー、これこれがそのかさんは本日ラジオ二回目の登場ですね。おようよ、ん、そうだね。この前はね、あの全然喋りませんでしたけれども、今日はね、うんえー、のんびりまったりと喋っていきたいなって思います。そ う,、ね、そうですね。<笑>はい。あのということでそのかさん、今回ね、まあチャレンジング出演ということですけれども、はい。これでライブは何回目でしょう。 ーんー、なんやよって、けど、一回はノーカウントとし、いや、なんやよって、一回ノーカウントで、ノーカウント扱いのライブにしたら、実質2回目。ノーカウント扱いのライブってなんだろうあの、なんだっけ、幻のライブあったじゃん、うちが、うん。あれなんだっけ、今回もやろうと思ってるんですけど、バーチャルコラボを や, やった、あの。<笑>あれ、幻扱いなの<笑>ある意味幻だろう。関係者の皆様、ごめんなさい。<笑> ハ<笑>ハ<笑>、うん、そうっすよほんとは<笑>ある意味幻だよあれは<笑>、はあ、あれは幻を見てたんだ俺は<笑><笑>はあ<笑>うんうん<笑>、うん、で2回目ね<笑>うんそうだね<笑>一応<笑>けどまあ<笑>、うん、ある意味まあライブ経験はまだまだっすよ正直言うて、うん あのスタッフとしてなら何回もあれしてますけど、うん、そ, うそうですね、スタッフでは結構今までね、PA としてたくさん頑ってくださったりしてたんですけれども、そ う, そ う, うん、PA やめちゃったからね、<笑>やめちゃったんだ、<笑><あれ><笑>うん、けどたまーにやるよ、<笑>覚えてれば、たまーにね、<笑>もうそんなレベル、ぶ<笑>っちゃけ、<笑>うん。いや でもあれか、やっぱりスタッフと演者じゃ、ライブの取り組み方とかそういうのもやっぱ全然違ってくる、あの見え方っていうのも。うん、そう、めっちゃ違うからさ、うん、それで結構困ったりもしてさ、困ったりそれこそ1回目、うん困、困るっていうか、まあ、うん、どうやってあの声とか出せば、ちゃんあの PA しやすいかなとかそういうの、そういうところまで考えちゃうから、うん、結構やりづらかったりはするの、ぶっちゃけ。ほうほう。うん、うん やりにくいまあ、やりにくいっちゃやりにくいから、今回はもう完全に、もう出演者ですっていう感じでいこうかなとは思ってる。なるほど。うん、もう、PA やめましたよみたいな顔でやってや る, やるかとかは、ちょっと考えたけど、うんま あ,、うんあの、当日ねあの、うん、なんていうの、職業、うううんううとかそういうのが出ないればね、<笑>いいんですけれどもね。<笑>ほんとそれうーん 自分結構出ちゃいますからねってか別に PA 本業じゃないんだけど<笑>、うん、<笑>そうだなある意味教えた感じだもんねうん俺からハシタに教えてなんかハシタができるようになってて あ, あ, あじゃあいいやと思って外れたって感じああそうなのもそうだし富樫さんにも助手教えてもらいましたしうんそうだよねうまくなったよね本当 PA そううんいやいや自分まだ全然だと思うけど<笑> あとはあれだねグラフィックイーコライザー覚えればなんとかなるよなんとかなるんだうん、うん、多分<笑>、うん、全国の PA さんこれ聞いてどうも、あのー、不快な思いされたらごめんなさい<笑>ごめんなさい<笑>やばいねこの回は今日謝るわっか<笑><笑>あのね聞いて、うん、こ の, この今の収録ねあの順番的には1番目なんだけれどもねわい<笑> て皆様がい聞いてる順番はね、一番目なんだけれども、うん、あの撮ってるのは一番最後なんですよ。お、oh, yeah! <笑>いやマジか。タイプヘトヘトなところでこのテンションですよ。あのごめん、うんあの、帰り道でかなりヘトヘトで、ちょっと救急車に運ばれた人が今こんなテンションですよ、プロ入って。<笑>なあ、さっき自分 NG ワードって言ってた、<笑> NG その話 NG でって言ってたのに、結局、自分からするってへペろ。<笑> いけねフ<笑><笑>まあそういうしゃあねだ、うん、もの勢いが勢いね、うん、勢い余ってはいはいまあね、はい、体大切にしてほしいなってと思うところなんですけれども、うんえー、今回はあの大切にしよう、ね、今回ね 7.89 としても登場いたしますね、はい、そうなんですよ、うん、こちらについてもちょっとせっかくなんで説明とか聞ければなーって思うんですけれどもまず 7.89 って何なんだと 7.89 ですね。はいまあ、私、園香と、あと、セバンっていう、まあ、相方と一緒に、まあ、出演します。まあ、基本的に、その相方とあのサークルとして、あの東宝とかのイベントに出てるんですよね。うんうん、こ の, の 7.89 セバン×園香っていう名前で、はいはい。なんですけど、あと、そうですね、歌うの方でも。 あのこのこ名前使ってていろんんなコーを出ししたりしてるんですよねそれこそ「白根理論ド」も最近入りましたし、うん、あと「七唄0七ブ7」とか、うん、その辺りあとそうですね私がもともと作ってた歌ももうそっちの方に吸収されてという感じでうん、うん、そうなんですよで今回もうんかこういう機会が来たのでせっかくだったらあの コラボして出てみるっていう話になって、うんまあ、現在進行形で打ち合わせ中です。打ち合わせ中<笑>うんということは、まだ何をやるかも決まってないと。あのー、1曲決まったんですけど、うん、それどうやるっていう話になってます。ちなみに、あの楽器の方は、カホンとショルキーです。カホンとショルキーすごい異様なんですけど、ね、<笑>すんごい異様なんですけど。<笑><笑>カホン異様だろカホンとショルキー、ないな。ショルキー やばいですね、あのツイプラでねあの、はてなはてなはてなで続いてたんですけれども、これはまた、うんうん、た, ただでさえ、今回、多彩なのに、うん、ジャンルね、うん、あのいろんな方出ていただいてるのに、うん、それ以上になんか、うん、斜め上を行きました、うん、まあ、簡単に言うと弾き語りですね、<笑>ある意味ほう、うん。なるほどね、ありがとうございます。で、その一方で、ソロでもいあの 歌, 歌いに出ると。 はい。まあ、それこそ、まあ、自分が前もやったんですけど、バーチャルコラボというものをちょっとまたやりたいなと思いまして、うん、ただいま、まあ、そのバーチャルコラボできるように頑張ってます。うん、バーチャルコラボね。<笑>そうです。まあ、それこそ、まあ、自分歌うっていうのもやってるんですけど、うん、その、白根ねりのとコラボ前したんですよね。うん、で、今回もまた白根ねりのちゃんとコラボしようかなと思っております。 はい、うん、ついでに言うと闇歌さんもいるよ。はいとの音だそうです、歌うね、自分、ちょっとあんまりうは合ってないんだけれども。うんうん、そう、だね、うん、歌う面白いよ、めっちゃ沼だよ。うんうん、なるほどね、じゃあ、そういったところ、ぜ、う、ひ、ん、ライブで、ね、見せていただけると幸いでございます。じゃあ、oh yeah. そのかさん、最後にあの次のラチャレンジングへ向けた意気込み、お願いいたします。 はい、というわけで、まあバーチャルコラボもしつつ、まあ。自分の好きな歌も歌いつつ、そして、書記頑張って弾きます。<笑>まあ歌いながらね、ということで、まあそんな感じで、ライブ楽しんでいければいいかなと。職業上、何人一つも出 な, 出ない、出ないように頑張ります。はい、<笑>めっちゃ噛んだ、はい。はい、ありがとうございます。ということで、<笑>トップバッターそのかさんでした。イエーイ。毎週土曜は HSTTV 橋田率引きる HSC プロジェクトによるオールジャンルバラエティー。シフクロ TV にて配信中。ぜひご視聴ください。<音楽>さて、続きましてはですね。二人目、今回から定番にしていきたいコーナーがあります。この前、同じ音言って一個潰れたんだけどね。えー、その名もヘプタグラムコーナー。 私、ハッシが所属しているヘプタグラムあら、毎週一人、一名の方、ゲストとしてお招きいたしまして、トークしていきたいと考えております、このオーナーでございます。まず初回のヘプタグラムコーナーは、この方です。どうも皆さん、ゆうきでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、また会ったねは言わないんですね、今回。そうですね、ちょっと、しばらく封印しようかなと思って。<笑>そうなんですか と最近ちょっと、うん、それこそヘプタ内でもちょっといじられたりしてるんで、あー、はい、そうですね、な、はい、ので、ちょっと封印説です、ちょっと1ヶ月くらい。<笑> 1ヶ月くらい。<笑><笑>なるほど、結城さんね、結城さんもヘプタでなあな今な、いじられてるっていうか、いやそうなんですよね、うん、なんかいや、そういう気配はしてたんですけど、気配、まあ、そうなんか、絶対危ないなと思って。うん でもまあ案の定いじられるキャラになってきてるっていう怖いっすよね怖いですねいついじられるかの恐怖そうそ う, そうなんか下手にこう発言できないっすよねそう本当にそうなんですよね<笑>あの結城さんとはヘプタの集まりで今2回お会いしてるのかなあのちょっとしん交流会はまた別として 2回新年会、ね、新年会とまあロケでお会いしてるんですけれども、はい、新年会の時は自分がいじられて、でその日の子が<笑>今度、結城さんに飛び散ったりとか、うん、そうなんですよね、かどっちかいじられて、気がついたらこう入れ替わってるみたいな、うん、そうそうそう、で、この前のロケではね、なんか2人セットでなバトルしたりとか、やりました ね, したね、いろいろ、なんか写真とかでもね、ちょっとにらみ合ったりとか。うん あとは、この前のロケはそうですね、なんか、ちょっとまだね、はい、内容はちょっと言わない方がいいのかなでも、まあ、まあまあまあ、まあ、ちょっとバトルしましたね。はい、ま あ, あの、その、そのロケの話はね、今回、割とチラ見せみたいな感じで、そうですね。話していければなって思うんですけれども、にしても結城さん、あれですね、今日は、あの、昨日ね、あの、確か、ちょっと連絡したときに、 この今収録している時間だったら、もうお酒飲んでるかもしれないって言ってたんですけれども、今日飲んでます<笑>今日は頑張ってまだ飲んでないんですよ、昨日は、うん、だいたいそうだ大6時くらいからもう飲んでましたね、夜、6時くらいから、そう、だいたい休みの日は結構早めにちょっとお酒飲んじゃって、テンション高まってる感じですね、いつもテンション高まってる、そう、テンション高まってるよ。<笑>ほうほうあれですかやっぱりうきさんはビール大好きですか いや、そう、ビールがもうね、みんなに、ちょっと、ヘプタメンバーにも、この前言ったけどチラッ、ちらっと。もう、すべてのね、飲食物の中でビールが好きです、今。すべての飲食物でビールが好き。そう、食べるよりビールがいいみたいな。<笑>なるほど。あの、食べる前の最初のお疲れ様の一杯がすごいうまいみたいな。そうそうそうそ う, そう。あの、すきっパラにお酒入れちゃダメとかよく言うじゃないですか。いますね。でも、あの、すきっパラに、 ビールを飲んだ瞬間のあれがいいんですよ。ああ、もう、<笑>本当にな、幸せみたいな。そう、本当にね、あの、本当、あの、色見るだけでよだれ出ますもん、もう。色見るだけでね。<笑>じゃあもう、今日もあれですか、この収録終わったら飲むってところですかそうですね、ちょっとさっき、うん、一応まあ、腹ごしらえして、うん、ラーメンだけ食べて、うん、で、ちょっともう、お腹も満たされたんで、ここはビールかなと、デザートの。なるほど。なるほど ビールはデ ザ, <笑>ザートそうですね、デザートですね、ビールは。うー、なんで田下さんはでも、お酒だったら何好きなんですか、はい、あ自分、ウイスキーですね。ウイスキー<笑>はい。えー、なんか、銘柄とかこだわる人ですかそうですね、銘柄っていうか、あの、よく家で飲んでるのは サ, サントリーのオールド。で、その上って言ったら今はリザーブ飲んでるのかな うん、プライベートリザーブみたいなやつで す, よ、ね、そうですね、プライベートでリザーブとオールド家に置いといて、えー、すごっ、ワイドですね、意外になんかこう、ちょっとダンディーっていうか、そうですか、あ の, <笑>あの昔ねあの、とあるバーでマスターに、あのこれいっぱい、はい、お客さんからもらったのいっぱい、これサービスするからっていうことであのいただいたんですけれども、その時にはまったんですよね。 ああ、すごい、でも、ウイスキー、本当、でも嫌いな人嫌いですからね。結構好き嫌い分かれますよ、ね。個数も強いし、うん、ちょっと飲みにくいって人も結構多いから、うんまあ、ヘプターのメンバーでもウイスキー飲む人いないですよね、あいいすねあん、ま うん、そうですね、いやー、そっかそっか、お酒お酒談義になっちゃうよ、このままじゃ。<笑>やばいやばいやばい、そうですね、すいません、やばいやばい、やばい、チ、う、ラ、ん、見, 見せしてこう、うんうん、ちなみにあれですよ、あの今日ね、あの収録日、これ今、火曜日だから、えー、10月の今日えっ、ー、と16かな、16におおあのあの収録してるんですけれども、なんか今日、禁酒の日だそうで、世界的には<笑>え 禁, 禁酒の日、今日そう。 そうらしいんですよなんかいやいやいや。ツイッターとかで見たんですけれども。え<笑>うん、普通に印象、えー、します。うん。実を言うと僕もビール入れてます。<笑><笑>はい、すいません。うん、まあそんなわけで、ねはい、お酒の話はほどほどにしておいて、ほどほどにっても4分4分、5分使っちゃったんですけどね。あのまあ、本当に、ね、ヘプタのお話を移りましょう。 はい、はい、ヘプタ、ね、あの先ほどもお話しいたしましたけれども、ラウンドワンで撮影いたしまして、うん、それでだったそうあの、かなり運動、ね、したんですけれども、もう最後の方みんなバテバテで、<笑>うん、<笑>そう、うんそ、いろいろね、うん、実はで、言っていいのか分かんないんだけど、はい、カメラ回ってないところで、はい、あのおとさんと結構こう、相談したりっていう面があったんですよ、スポーツで。はいはい 例えば、宮、え、本、ー、さんと僕、バドミントンがもともとちょっと得意な方だったので、はいうんうん、バドミントンはちょっと俺ら出ようよみたいな感じの話してたんですけど、うんはい、実際にね、ちょっといろいろバドミントンに限らずいろいろやってみたら、うん、二人とも全然体動かなくても、も<笑>う、分運動したの、僕に限ってはもう10年ぶりくらいのレベルですからね、運動は。 そう、だから大変だったなーんで、うん、だから橋田さんがすごい元気だったのがすごい印象残ってますね。はい、<笑>そうですか多分一番元気で一番動いてたと思いますね。あの日、あの日、まあ、実際あのラウンいる間はずっと元気でした。アド レ, アドレナリンで打ってました。ね、で, 外で、外出た瞬間にガくってきた。<笑>はい<笑>そう、外出た瞬間、なんかもうこのまままっすぐ帰るかなーってちょっとつぶやいてましたもんね。そそそうそうう はもういやー本当にでちなみに、はい、あのあと僕生放送して、はい、すぐ追スしたんですけど、はいはい、その追ス始めた瞬間、はい、筋肉つら、ね、<笑><辛> い, <笑><笑>いやーおつらいやりましたねロケはでもやりましたね、うん、いやーでもうきさんあれですね自分ね一個三男さんとうきさんが一個すごい なんていうかできないこう自分が 言,、はい、言ったらあれですけどのがあってそれすごい驚いたっていうか、はいうん、いや本当意外でした自分たちでも意外でしたスポーツ全然できなくなってるっていうのが、うんうん、あの特にねあのこれ言ったらおられるんですけれどもボアの楕円形をぐるぐる回るスポーツ<笑><笑><笑>いはいはいはい、はい、そうそ う, そうあれで2人ともすごいなんか 全然ダメみたいな雰囲気感じます、ね、いやホ本当に<笑>うん初のも大変でしたからねあれは、うん、あの楕円形ぐるぐるスポーツはうんねあのそういったところでちょっと驚いたりもしたんですけれどもじゃあ結城、はい、さんせっかくなんでそのヘプタの動画ですねまあ編集どうなってるかは僕たちにはありません、はい、ですが結城、ね、さん的に見どころっていうのをどこかあったらぜひ教えてください 見どころですか、はい、えー、とですねやはり僕とみおとく君が動けると思って調子こいてた前半から注目してって後半になるにつれもうただのおじさんになっていく様を見てほしいですね後半になるにつれ<笑><笑>なるほど<笑>そうで 比較的他の人みんないろいろ動いて元気だったなっていう感じなんですけど、僕ら2人の弱り具合が多分一番やばいと思います。面白いみんな。うん。あの、多分1週間への配信じゃないと思うんでね、あの、2週3週分けて配信となりますんで、うん、ぜひ、あの、3週追っていきまして、どこまで疲れているのかっていうのをちょっと確かめていただければなって思います。<笑>うん。いや多分パート3くらいになったら俺喋ってないから。うん、<笑><笑>はい。 じゃあねあの、はい、最後、お時間の方やってままいりましたあの最後ゆうきさん何かこあの告知することなどあれば、ぜひ教えてくださいあ告知ですか、はいえっと、ぜひですね、えー、今、話に出たヘプターグラムチャンネルと、はい、あとはみんなのチャンネル、えー、特に僕のチャンネルね、よかったらチェックしてみてください。僕のチャンネル、ちなみにですね、えー、ホラーゲーム中心に、えー、モンストですとか、あとはいろんな RPG ゲームやってますので、よかったらぜひ。 概要欄の方からチェックしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ、あの、チャンネル、概要欄からね、えーと、ゆうきさんのチャンネルに飛んでいただいて、えー、そしてチャンネル登録のボタンポチッと押していただければ幸いでございます。ということで、ゆうきさん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、短かった。楽しかった。いえいえ、とんでもないです。それあの、最後に皆様に一言お願いいたします。<笑>もう、よし、一言か。はい。じゃあ、みんな、次の、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 もう一方お呼びいたしましょう。本日の3番手はこの方バテンさんです。どうも<笑>バテンです。よろしくお願いします。お願いします。なんかね？はい、このラジオやっててつくづく思うんですけれども。はい、笑って入る人すごい多いなって<笑>、うん。あ、笑ってっていうことですか？ う, うん。 いやー、これはちょっと笑わずにはいられないっていう。え、なん で,、ね、<笑>で<す><笑>いやー、ちょっと、そりゃね、もう、そういうもんですよ。そういうもんなんですかね。そういうもんですよ。うん、ゲストなんてそんなもんですよ。そんなもんなの、あわとあわちょっとはありませんけれども、<笑>あのそんな高井さん、このラジオ番組、HSC ラジオの方は本日初出演でございますね。 そうですね、まあそ、そうですよね。はい。うん、チーズフでも初めてかな、はい、<笑>あの、シフクロウ TV ではチラフラと出てきていただいてたんですけれども。ああ、そうですね、4回、3、4回目ぐらいまでは、なんかね、ちょこっと端っこにいたような、いなかったような気がしますけど。うん、あと、フォトロゲで走ったり。そうですね、ほんと。<笑>うん。いやー、もう、あれはちょっともう、大変でしたね、はい。あれはね、いや。 うん、なんかこの前ペンギンソさんとも似たような話したような気がするな、俺<笑><笑>あの先週、ペンギンソさん出てそれは俺とペンギンも同じような話をしてましたけどね。うん<笑><笑>うん、まあね、そういった顔を出ていただいた絵なんですけれども、<笑>まあ本当にラジオ番組はれてということで、はい、チャミンバテンさんって、こういうなんか ラ, ラジオみたいな番組ってやったことありますかね いや、ないですね。キャスとかヌーは別ですよね。うん。まあ、キャスはな、ね、んそういうのとかではなく、ね、普通にね、こういう、なんて言うんでしょう。キャスとかではなくっていうのであれば、完全に初ですね。ああ、そうだったんですね。昔、あの、コ、はい、エブ、コエブって、あの、馬さん、感じでいらっしゃいます。ああ。そう、あれの時代は結構流行ってたんで。 あそう、そう考えたら、まさ、あの時代はやってたのかなって、ちょっと今、ふとな、自分のあれ疑問が起こったっていうか、えー、そういった、ね。バリバリやってましたね。バリバリやってた。バリバリやってましたそうだったんですか。いやはい、じゃあね、あの、声、声、そうですね、声部時代も、ラジオ、こういったラジオ番組はなしはないですね。普通に、なんて言うんでしょう。うん、公式ではなく非公式。 やつでなんか身内でワイワイ集まって喋るだけみたいなああなるほどありがとうございますじゃあの、ね、あ の,、はい、あのラジオ初めてという音であの緊張されてるのかなちょっとあんないんですけれども<笑><あー><笑>、うん、緊張してます、まあ、<笑>ありがとうございます棒読 み, <笑>棒読み大丈夫そうですねさ<笑>、うん<笑>うん、て、えー、馬さんのちなみにあの 今回ね、まあ、チャレンジングボリューム3出演いたぐという音なんですけれども、ライブはこれで何回目ぐらいになりますかね、はい、何ですかあ、ライブ、ライブ何回目ぐらいになりますかね、これで。ライブ、いや、そうですね。たぶん10回は行ってないだろうから、行っても7とかだとは思うんですけど。うん この前もライブ出てましたよね、ユニフェスさん。そうですね、あの、白い人さんのおかげで、まあ、出演させていただいて。うん。最近なんか結構、はい、馬さんがライブの告知してるのを、自分、ちょくちょく見るような気がします。1年ぶりですけどね。ああ、そうだったんですかあれな、その前にもな投げ銭かなんか出てたような気があったんですけれども。 そうですね、まあ、それは一応、なんかユニットとしてなんで、あうんうんまあ、ソロっては1年ぶり、ね。ああ、じゃあ、うソってはあの先日のユニフェスが1年ぶりで、大体。で、今回、ソロ復帰後2回目ぐらいですか、間にライブあと2回ぐらい で, で。今のところ予定はないですね。んなるほど。 じゃあねあのぜ、もう次に向けて、チャミー、どうでしょう、はいあの、ソロで7愛ぐらいっていう話でしたけれども、どうでしょう、だいぶステージ上がったとの緊張とかって抜けました、はい、いや、全然変わらないですね。<笑><笑>もう年数とか本数とか、うんうん、俺、関係ないんじゃないかなっていう気持ちが、うん、人によって違うとは思うんですけど、うんうん、ちょっと。あの 私、人目苦手なんで。人目が苦手。そうですね。うん、だけど、だけど、ステージには立ちたい。<笑>そうです ね, ね<笑>、うん。もう矛盾してる。<笑>うん。まあ、ちなみに、そんなマテンさんなんですけれども、そのライブ7回、はじ、い、めましては2年前の7月でしたね。ハッピーバースデーあ、あの、はじ、初めて。 初めてのライブがあま初めましてそう。初めましてが2年前の7月でしたね。そうですね、懐かしいですね。はい、プラスティですよね、プラスティ。プラスティ、うん。それが初出演でそれから数えて7回。どうでしょう初出演の時と今とで 何, 何か自分変わったぞって思うところとかってあります<笑> そうですね、<笑>歌詞を使うようになりました。歌詞を使うようにそうですねあの、歌詞を変えて、譜面台に置くっていう。はい、譜面台を使うようにそうですね。うん、なるほど。まあ、覚えろって話なんですけど。<笑>うん、あなかなかね、あの歌詞を覚えるのって難しいですよね。<笑> そうですね緊張とかもすると、うん、あのリズム取れなくなって飛んんじゃうんで、うんうん、昔、自分いあの1曲ですねなんかずっと1ンテンポ、2テンポぐらい早 い, 早いペースで歌っちゃってそれで混乱しちゃった音あったんですよ。ねーうん、ああ、やばいやつですねそそやばいやつ。そういったこともあってねやっぱそういうのを考えると困った時は不明台頼りたく、うん、なっちゃいますよね。 そうです、ね、まあちょっと譜面台に関してはいろいろと賛否両論ありますから、うんうん、ちょっとね、うんまあ、そこら辺は深く掘り下げない方がいいとまあそうですねじゃあちょっと話変えていきましょうか<笑>すいませんそうですね、うん、じゃあのちなみにあの今回、まあ、チャレンジングっていう名前のライブなはえでしてバテンさん、はい、今回チャレンジしたいことってありますか <笑> 3回目にしてそれ聞きますか全部出てるような気がするんですけど俺正確にはあれチャレンジングの扱いじゃなかったですからね1回目はそうですし2回目は MC でしたしあの二回目の時バテンさんいやでも一応出てたにやって出たんで、うん、けどバテンさん2回目ですごい今回チャレンジしたいことなんですかって MC で質問してたじゃないですかそうですねそんな記憶が、うん、今回バテンさん出演 回, 回ったんで<笑>ないんだ<笑> MC、<笑> MC 稽古あるのに。うん<笑>そう。そうですね。チャレンジしたいこと。えっと、一応、ちょっと、まあ、前回ユニフェスさんでもコラボをさせていただいたんですけど、今回も、ちょっとコラボさせていただくことにな、の予定になってまして、で、そこでちょっと今までやったことのないようなことをね、あの、 今のところやる予定なんですよ。ほうほう。なので、まあ、ちょっと、まあ普段 と, は、うん、普段とは違うバテンさんを見ていただければと思います。うんうん、あなかなり声震えてますけど、<笑>大丈夫です<笑>いやー、うん、<笑>普段とそんな大差ねえんじゃないかと思いながら言ってると、ちょっとね、あの笑、ー、い、うん、がこみ上げてきて。<笑> いやいやまあ、そんなでね、あの、普段と違う、ちょっとあの、一風変わった、えー、バテンさんを見られるお音でねうであの、ぜひ皆様、<笑>チャレンジングボリューム3バテンさんのス理をご期待ください、うん。はい。さて、以上で HSG レジオ第5回目の配信終了となります。ここでお知らせです。この番組では、リスナーの皆様らのメッセージを大募集しております。ラジオネームを記載の上、番組に関するご意見、ご感想や、 今回の出演者様へのメッセージ、あるいは私、はしたへのバリ増言等をどしどしお寄せください。メールは、h s t レジオ専用メールアドレス、hstcontents.gmail.com ンン。ダイレクトメールは Twitter、h s t プロジェクトまたは g d f f アンダーバーベータ私、はしたのアカウントまでお願いいたします。皆様からのメッセージお待ちしております。次に告知です。 本日、こちらのラジオで紹介いたしましたチャレンジングボリューム3は2月4日日曜日私服ノートにて開催いたします。1時会場1時半開演。入場料はワンドリンク付きで一般1500円。学生さんは学生証提示で1000円となります。皆様ぜひお越しくださいませ。また、私はしたも一つ告知をさせてください。今週21日日曜日は 選手たちの休息、シーズン1に出演いたします。私服ノートにて開催、入場料2000円でございます。超豪華メンバーの中、どういうわけか大取り、務めさせていただきます。記念すべきマンスリーシリーズの1回目、最後の締めくくり、しっかりと激しく歌っていきたいと思います。皆様のご来場、これよりお待ちしております。ということで、バトヤンさん。うん。はい。あの、ステージ、 に向けて最後、皆様に一言、何かあればお願いいたします。えー<笑>、そうですね、皆さんに、そうですね、まあ、あのー、ライブということでね、あのー、やはり、まあ、皆さん、楽しんで、ね、いただければと思いつながら、皆さん、演者とかがね、いろいろとやっていくので、皆さんも盛り上がっ がっていただけると大変ありがたく思いますのでどうか2月4日、えー、私服の音にて、えー、ご来店お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いいたしますということで HSTTV 第5回終了でございます3人目のゲストはバテンさんそして本日のメインパーソナリティは私橋田でお送りいたしましたそれでは皆様また来週お会いいたしましょうさようならさようなら